皆さんこんにちは。浅田スクールです。今日も n3 の文法を一緒に勉強しましょう。今日一緒に勉強する文法はこちら。何々おかげ？それでは接続からチェックしていきましょう。何々のところには普通形が入ります。なー形容詞は何々なおかげ、または何々である。おかげ。名詞は何々のおかげ。 または何々であるおかげと接続します意味は何々だから何々の助けでという意味です他の人の助けがあって良い結果になった何かができたということを表すのに使いますおかげという言葉は名詞ですのでおかげの後ろにはでやですなどがきますそれでは例文を一緒に見ていきましょう 忙しい、忙しい。あ, あ、今日は本当に仕事が多いなあ。あ、こんにちは山田さん。大変そうですね。手伝いましょうか。ありがとうございます。お願いします。よいしょ、よいしょ。うん。思ったより。 早く終わりましたねはい田中さんが手伝ってくれたおかげで早く終わりましたそれでは例文をもう一度見てみましょう田中さんが手伝ってくれたおかげで早く終わりました田中さんが手伝ってくれたから早く終わったと感謝の気持ちを話しています同じ状況で 田中さんのおかげで早く終わりましたということもできます田中さんに感謝を伝えたいので何々してくれたを省略して誰々のおかげでという形でも使うことができますもっと短くおかげさまで早く終わりましたということもできます会話の流れから誰が何をしてくれたかがもう分かっているのでおかげさまでだけを使っても 相手がしてくれたことに対する感謝を伝えることができますこのおかげさまでという表現は挨拶でもよく使われます次の場面を見てみましょう久しぶりに会った取引先の社員が山田さんに挨拶しますあ、山田さん、お久しぶりですお元気ですかはい おかげさまで元気にしております皆さんのおかげであなたのおかげで元気でいることができているという気持ちを表すためにおかげさまでという表現を使っています誰かに自分や家族についてお元気ですかと尋ねられたときはおかげさまで元気にしておりますと答えましょう 今日は何々おかげという文法を一緒に勉強しました誰かが何かをしてくれたから良い結果になったその時に感謝を表すために使う文法でしたぜひお礼を言う時に使ってみてください今日の文法を使って例文を作ってみましょうコメント欄で例文をシェアしてみんなで一緒に勉強しましょう